最終回直前、キンプル、ミラクル連発でトレンド1位、最終回はラシーンミ公開シーン大公開。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。13日に最終回を迎えるキングミスの冠番組、キングミスル、キンプル。 日本テレビ土曜午後1時半が6日放送された。最終回一つ前となる今回の放送では、今まで成功したことがないチャレンジでミラクルを起こすなど大いに盛り上がり、キンプルがトレンド1位になるなど SNS が湧いた。5人で協力してミッションクリアを目指す、キンプル5のコーナーでは、絵による伝言ゲーム、絵伝言チャレンジで初めて成功。 過去3回一度も成功したことがなかったが、組体操する宇宙人のお題を高橋海と矢印長セレン矢印騎士ユータ矢印神宮寺優太タ矢印平野仕様の順番で絵にして繋ぎ、神宮寺が軌道修正するファインプレイで見事クリアした。奇跡だ、よ、とハイタッチで喜び合うメンバーたちの姿に SNS 上も、 奇跡すぎる、初めて成功して泣きそう、優秀のび、こんな感動するとは、今週も楽しい時間をありがとう、などの声が続々と寄せられた。騎士が激レア生物を創作する、騎士、生き物図鑑を作る、のコーナーでは騎士が沖縄西表島で日本在来の、サソリ、ヤ重ヤマサソリを見つけることに成功した。 13日放送の最終回では、メンバーが選んだなシーンや未公開シーンなど秘蔵映像の公開が予告された。予告がもう面白い、ありがとうございますなど感謝のコメントが続々と寄せられた。他終わっていいはずがない。どうしても惜しい5人の勇士を目に焼き付けます。5人のわちゃわちゃ感を楽しみます。本当にどこまでも最高の番組などの反響が相次いだ。